ご乗車ありがとうございました次は柏柏周辺です大宮方面 JR 常磐線をご利用の客様はお乗り換えです私柏柏<笑> 横通到着、列車は左側す。今度の大宮の便は2番線より、各駅停車は大宮15時13分の発車です。駅や車内で雨の自由の方やお困りの方を見かけた際は、思いやりあるお声がけをお願 い, いたします。ご案内を希望される方がいらっしゃいましたら、駅かかりまでおわせてください。 4月1日から30日まで、で、鉄道26車極合同まりかけたドアにカバンや傘を挟んでもエレベーターのように自動では開きませんドアに物を挟むことが思わぬ事故やけがの原因となるほか電車の遅れまた利用者の皆様の迷惑にありますので駆け込み乗車はおやめくださいまた危険を感じた際は異常停止ボタンを押してください ゴーールデンウィーク期間中東武動物公園周辺のところが大変混雑しますのでお出かけの際には公共交通機関をご取りください入園券と乗車券がセットになったお得な東武動物公園キットを発売しています駅窓口にてお求めください ありがとうございました。まもなく橋は橋は終点です。お出口は左側です。大宮方面 jr 常磐線をご利用のお客様はお乗り換え、お忘れ物ございませんようお気を付けください。本日も、乗務員のご来場いただきまして。 開く扉には電話をかけにに直してください。 <chat> <mamante> あ、<BLANK limitation> してれておあとでも、ーーして、